コロナの感染と、えー、治療院業界の話をやろうと思ってます。藤井です、えー。今日も独立開業に興味がある、えー、理学療法士、柔道セクションのあたりにコンテンツをお届けしていこうと思います。まあ今見ての通り、バリバリトレーニングしてる途中です。 えっと、あのまずコロナウイルスですけれども、まあ、ちょっとなんか落ち着いたみたいな雰囲気が出てますけど騙されちゃいけないと思いますね、基本的にやっぱりコロナの後遺症ってすごい今ちょまちまちに出てきてて例えば脳が萎縮したりだとか注意機能が散漫になったりとか暴力的になったりだとかあとうつ傾向になったりとかというところは本当に多く報告されているところなんですね、で私たちのこの企業家のマーケットというか治療業界の方でマーケットとしてやっぱ考えるべきことは何なのかといったらやっぱり、まあ、これはあんまり、ね、言えないんですよ コロナに関すする治療法っててあんんまり世の中出てななわけなんですよねでもしあなたがコロナに関する治療法を持ってるのであればどうですかその治療法を買いたくないですかもしくは投資家とか投資したい方だったらその治療法を投資したくないですかで、まあ、それがだからエビデンスがあるかどうかって言われるとやっぱそのエビデンスを作るためにだから製薬会社がやってる通りに、まあ、いろんなモデルナ社とかね、えーまあ、いろんなワクチンを。 作ってやっててますけれども、あれ3回、4回打ってって形をやっててますけれども、まあ、まああそれが い, いか悪いか、ここでは触れるつもりはないですけど、まあ、あれでだから、果たして治療になってるのかどうか、予防ですからね、はい、重症化を防ぐってなってますが、果たしてそうなのかどうかっていうところは、私は何も言えないですけれども、まあまあまあ、どうなのっていうのは、物議を醸し出してるなっていうふうに見ながら、個人的にも見てる限りであります。 やっぱこうあの、腰痛専門で開業するとかね、これから起業するっていうんじゃなくてマーケットの動きとか今後の動きを即しながら活動した方が頭がよくて今後だからどうなっていくのかって言ったらそういう風な注意散漫とかストレスだったりだとかあと原因不明の鬱とか注意障害とかっていう風な患者さんは爆発的に増えるんですね、で診断はつきませんで、そこに関してやっぱチャンスがあると思ってて、どうチャンスがあるのか、何のチャンスがあるのかってマーケットがあるわけですね。そこに。はい そのマーケットに関するソリューション を, ソリューションを今、世界の政府企業とかありとあらゆる政府、えーまあ、企業関連の人が競い合ってそのソリューション、まあ、開発できたら何兆っていう感じでお金が動くっていうそういう話になってますよね、はい、だからじゃあ、治療科の人ってどうなのかって言ったらもうこれ、あんまり言えないんですけど実はコロナが流った武漢とかの場所だとやっぱ新旧の先生とか漢方の先生とかもめちゃめちゃ活躍してるんですね、実は。 でそれはあんまり西洋医学は、まあ、あんまり言見たくないから表には出てこないですけど逆に言うとこういうふうに今まで西洋医学絶対主義で固めてきたところがぐらついている治せない治療薬がないから統計学的リスは出ないからワクチン重複して回数を足すしかないからっていうふうな感じで、まあ、思う人がいたらよ私が思ってるわけじゃないですよそういうふうに思う人がいるのであればそれに対応する治療主義とかテクニック持ってて起業したらそれはもうすっごいもう 反応を取れるといいううお客さんん増えますすよよねねって風なううな話なんですよ、ね、だからやっぱり需要と供給の関連で、まあ、正直な話「腰痛」とか「肩こりの」まああの治療院とか生態院はもう出尽くしたと思います。出尽くした中で取り合いをしてるけどけどやっぱり常にポジショニング戦略って考えるべきでじゃあ次のそういう風な。 需要と供給があるところで、まあ、そこに需要が出ている中で、供給者がいないのであれば、そこにはチャンスがあるというふうに考えて、本当にポジショニングが取れるのかなということを先 に, 先にまあ法的なことをクリアして、プロダクトに変えた人が一発当てるとい う, ふうなことが起こるわけなんですよね。はい、なので、今、これを見ている起業したい人とかね、やっぱりコロナなんで、今まで通りの生態系はいかないと思います。もう一度もう度何百人いて見てますけど、 やっぱりね、あのー、売り上げ上がある人と、まあ、コロナを無視して、昔のやり方でうまくいく人もいれば、昔のやり方は通用しなくなってます、二分化されましたえ。だからやっぱり、あなたの地域とかマーケットでね、昔のやり方がうまくいかない、もう集客できなくなったと、反応率が下がりましたと、えー、緊急事態宣言、どうのこうのので老人が、老人とかおばあちゃんが出歩かなくなってしまったから、まあ、やっぱりその、 この部分の分やっぱりビビターが取れないとかねお客さん来なくなってしまってると思うのであればやっぱ違うポジショニングで違う商品とかサービスを案内できるようにやっぱ考えてやっていくってことをやっていってもらうのがすごい人だと思うんで、うん、はい、ぜひともこの重度供給の管理 と, と, とコロナとコロナと治療科の関係ですねもういつもセラピストですからねとか元医療従事者もいとるでしょ う, う考えながらやっていくのがポイントだと思います。はい えー、ちなみにうちの会社はそれに対するすごい対策の中にいろいろやってます。みんなで知りたい人がいたら直接私に聞きに来てください。はい、ここでは答えは言えません。は<笑>い、えー。無料の YouTube なんで、はい。直接来て方にも教えま、ー、す。じゃあ、もかった方はいいねやチャンネル登録してください。ええー、u t u b e の下の概要欄から、えー、私たちの、えー、企業のテンプレートがいっぱい無料でダウンロードできるので、今すぐダウンロードしてください。以上です。